えー、それからあと、前回 の, あの講義の内容で、内容といいますか、版書の内容で1箇所、訂正がございます。前回は、セクション 3.4.1 の。 商業率 と, えーとこう書いたんですけれどもえーともしかして皆さんの中で誤りに気がついた 方はいいらっししゃいますでしょうかえー、実は、えー、先ほどですね、えー、ティーチングアシスタントの柴田さんに教えていただき た, い, んです い, ただいたんですけれども余韻視展開 の, の天の字が間違っておりますので、えー、正しくはこちらですねですのであのくれぐれも皆さんのノートは直しておいてください。 ちょっと余韻子が展開してしまうと言われてもどう展開するのかよくわからないですがあのとりあえず、えー、と前回の授業の訂正、えー、です、えー、何かここまで質問ありますかはいじゃあそれでは、えー、今日の授業に入りたいと思います、えー、一応今日はですねあの第4章 の, あの行列式 の, あの発展を扱いますけれども えー、と一応、今日も含めて、あのー、この講義があと4、5回で、あのー、春楽器終わりということになります。で、えー、と実は、あの第5章のですね、数ベクトル空間と線形写像というのが、まああのー、これからその線形台数を学ぶ上では、あのー、非常に、あのー、大事な内容を含んでいて、しかも、今までのこう話題に比べると、 多少抽象度が増しますから、だから僕としてはその第5章の方をあの、より時間をかけて丁寧に説明したいと思います。で、一方で第4章の内容に関しましては、あの実はの固有値や固有ベクトルなど、その後でですね、秋学期以降にその学ぶ内容もあの、実はあります。ということで、えっ、ー、と、今回はその秋学期以降に、まあ、それらの詳しいことを学ぶ上で、困らない程度に、 まあ、なるべく簡潔に済ませるということで、まあ、なるべく今日中に、この時間中に第4章を一通りやると、あただし、内容は全部やるわけではなくて、必要なところをピックアップして、いくつかピックアップしてやりたいと思いますので、そのつもりで話を聞いてください。 とで、最初、セクション 4.1 にあります内容としまして多項式という話題をやります。でえーとまあ、皆さん、これまで高校までの数学でも、その、 まあ、多項式という名前には馴染みが薄い人もいるかもしれませんけれども、えーとまあ、あと高校 の, その数学の教科書では正式という名前で呼ばれていた場合もあると思いますが、とまあ、皆さん多分知らず知らずのうちに多項式と呼ばれるものをあの扱う機会が多かったのではないかと思います。でまあ、一応あのと、ただですねこのちゃん、ちゃんときちっと名前を確認しておかないといつの間にか大学の数学では あの高校までであまり扱ってこなかったものが常識になっていたりしてこう戸惑う場合もありますので一応この多項式というのはどういうものを対象に呼ぶかということだけここで確認をしておきたいと思いますえーとまずえーと A0 から AM というのをスカラーとしましょうまああの皆さんがよく 思い浮かべる数と思っていただいて結構です。でそれから、えー、N を、まあ、あの0以上、0以上じゃないですね、すみません、正の、えー、と有限な、えー、あすみません、やっぱりこれ、統合入れていいですね、0以上の有限な整数とします。 あ、すみません。えっ、ー、とですね、見出しを置い入れるのを忘れてしまいました。これ定義 4.1 です。定義 4.1 で、えっ、ー、と、一応、見出しは、えー、多項式の定義ですね。多項式の定義をします。のですみませんが、書き換えてください。えっ、ー、と、もう一度繰り返しますと、まあ、A0 から AN をマスカラとして、それから N を0以上の正の あ有限な整数としますでこの2つ二種類 の, そのものに対しまして Fx というのを A の n かける x の n 乗プラス A の n マイナス1乗、n マイナス1、x の n マイナス1乗。 プラス点点点ときて最後に A1X プラス A0 とでただしえっとまあ AN は0でないという条件をつけますでまああのこういう形の式は多分皆さんよく今まで見たことがあるのではないかと思いますまあ X を変数に持っていてえそれから an、an-1 というのは、あのまあ、よく係数と呼ばれる数ですね。でまあ、こういった形の式、形の式をで、この場合は fx ですね、fx というのを、変数 x の 変数多項式と呼びます。ですので、まああのー、多項式といえば、皆さん、多分すぐに思い浮かべられると思いますが、こういう形の、えーと x、変数、x があって、x のっと整数のべきですね、1乗とか2乗とか3乗とか。 で、n 乗まで集めたもの。ただし、この n 乗というのは、えー、と無限大までにいかない。どっか有限の値でこう終わっている も, あのものですね、まあ。こういった式を変数、えー、x の一変数多項式と呼びます。えー、それから、す、え、で、ー、に予習していた人は気がついたかもしれませんけれども、その係数のインデックスの付け方が教科書とはあの異なっております。えー、実はは教科書では の x の n 乗の係数を a0 と置いていて、えー、x の n-1 乗が a、AH、一というふうに x の次数があこれ次数って言いますけれどもこの次数が下がっていくほどその係数 aj のインデックス j が大きくなっていますけれども、まあ、あの こ, こういう流儀とそれから教科書の流儀と今の数学でもあの こ, この2つ折りの流儀の書き方が あ, のあります。で まあ、割と、国家の教科書のインデックスの使い方の流儀はあのまあ昔からの伝統的なそのインデックスの付い方の流儀でしてそれに対してこちらはあの割と新しい目の流儀なんですけれどもあのこれはちょっとまあ僕 の, あの個人的な事情ですがえと僕は専門が計算規制学の中でもあの計算台数もしくは数式処理と呼ばれる分野でしてこの多項式を い, あのいつもかなり よく相手に仕事をしておりますで計算台数はあの、まあ、数学の中でも割と新しい分野でしてでそれでインデックスの付け方も割とこういうつけ使い方をすることが多いものですから、えーとまあ、ちょっとこれを使わせていただくということとそれからあとあのこのあとですね第4章でいくつかあの多項式をこのシグマの記号で表す時には えっと、実はこの教科書でもこちらのインデックスの使い方をしていることがありますので一応ま あ, あのここではこういうインデックスの使い方をしたいと思いますでまず多項式を定義しましたでえこの多項式をいくつか特徴づけるあの値数があるんですけれども、えっと、まず n ですね、M、を あの F. X. の次数と呼います。で、えっ、ー、と、まあ、この記号はそれほど多く出てこないかもしれませんけれども。あの、次数というのは英語で。 あのディグリーとあの呼びますので、その頭文字を取ってデグの F というふうに表します。えー、ちなみにディグリーというのはあの、いろいろないくつかの意味を持っていまして、例えば、えー、と平面下での角度ですね、あのまあ、二直線が交わった時 の, その角度なんかは、あもしくは正あ 多, 角形の多角形の角度ですね、角度もディグリーと言いますし、それから えー、と皆さんにもう少し身近なところではあの学位ですね。皆さんこれからあの、まあ、科学類で4年間勉強して無事卒業しますとあの学士、理学という学位を得ると思いますけれどもその学位のこともディグリーと呼びになりします、まあ。この場合は次数ですね。ですのであの気をつけてください。でそれからあ と,、えー、と AN ですね。AN、というのは X に関して最高時の係数ですけれども、この AN というのを FX の教科書では最高時係数と書いてあって、文字通り最高時の係数なんですけれども、えっとまあ、 あの計算を専門に扱う数学の中では、その fx の主係数と呼ぶこともあります。で、えーと、この記号を lc の f と書いているんですが、 これは The ー e a d i n g Coefficient というその英語の呼び方の頭文字ですね。この L と C を使っています。えー、とちなみに、コエフィシェントが係数ですね。えーまあ多分皆さんその数学でのに関する英語の本は、まあ、ほとんど読む機会はないと思いますので。 知らなくても忘れても大丈夫だと思いますけれどもあのまああの科学に関する英語の書物は多分皆さんこれから読む機会になると思いますからぜひ頑張ってくださいそれからあとリーディングっていうのはそ の, あのこの最高時の係数という意味で、えー、まあ多分リーディングってもともとはその一番先頭にあるとかそういう意味だと思うんですけれどもうんとまあ 今の先ほどの番書のような fx の表し方だと先頭にある係数なんですがまあそうすると少しこうひねった質問を考える人がいたとすればじゃ あ, あの fx の表し方ですねあの n 字の係数から並べればリーディングだけど0字の係数から並べてったらリーディングじゃないじゃないですかっていう人もいるかもしれませんがまあそこはあの一応高い高字のですね係数から並べたものと。 てして読んでください一応多項式に関してはそのこういう言葉がありますので確認しておきます。でそれからえ多項式のそれから和とか差とかですね積とかスカラ倍に関しましては教科書の100ページの上半分に書いてありますけれども大体これ皆さん高校までの数学でやってきた内容と あの同じだと思いますので、ここでは省略しますので、各自確認しておいてください。でそこで、えー、と一つその、まあ、多項式に関して注意を、えー、述べておきます。えー、とまず、最初にですね、一応確認なんですが、 えー、と皆さん、高校までの数学で、その単項式という言葉をあの聞いたことがあるかと思います。で、えー、と今多項式の定義を与えたときに、じゃあ多式は多項式ですかという質問をしたくなる人もいるかと思いますが、あの、式は、まず多項式です。で、えっ、ー、と、なんでこういうことをわざわざ注意するかといいますと、 あの実はあの数学類の学生でもこの単公式は多公式であるということがあの大学2年の交換の段階でちゃんと分かっていない人が結構あのいるということがあの僕が授業やってて分か っ, てき た, 分かったんですけれども実は<笑>数学類 の, あの2年の授業にですね計算研修という授業がございましてで数式処理システムのマセマティカですねあのこの授業で何回かデモンストレーションに使っていますがその数式処理システムマセマティカを の入門を行う授業がありますでその中の演習課題の一つにその多公式でないあの多変数例えば2変数とか3変数の関数をあの変微分の計算をやってみましょうという課題を出すんですけれどもそうすると毎年何人かの人たちがあの多項式であの課題を解いてしまうんですね。で事情を聞きますと うんといやあのこれ単公式でやったんですが単公 式, 式は多公式とは違うんじゃないかと思ったんですけどということをあの言う人がいます。単公、えー、式というのはその多公式の中で特に項が1項だけ の, あの式を指して言っていますで、えーと。なんでそのわざわざその高校までの数学の中で単公式をという言葉を使っているかとちょっと僕も疑問になってですねその 中高の文部科学省の学習指導要領を読んだりしたんですけれどもそうしますと例えば中学の数学で式の展開なんかをするときに最初から多項式×多項式というのはちょっと難しいんですよねですので最初に勉強するときは単項式×多項式といったようなそういう式の展開から勉強するような会見になっていまして多分そういうことも背景にあって単項式という言葉を使っているのではないかと。 思いますがあの、数学、大学以降の数学においては、そのまあ、より一般的なその言葉をです、ね、使うのがあの普通ですので、ですので、まあ、今まで単項式と呼んでいたものも、実は、えー、多項式の一つであるということはあの確認しておいてほしいと思います。それから、あともう一つですね。 えー、とこれも多分高校までの数学ではあまりその意識して使い分けていない割に大学に入るとその常識になっていて戸惑う人がいるものなんですけれどもその方程式と多項式の違い 皆さん説明できますか、えーと。説明できる人にしてもらおうかと思ったんだけど、まあ、多分あのじゃあ説明できる人って言って手 を, 手を挙げてくださいって言ってもなかなか手を挙げる人が勇気のある人はいればいいですがなかなかそう も, っても限らないと思いますので一応確認しておきます と,、えー、とここでその方程式と多項式が違うということを あの確認したいと思います。で、えー、と方程式、多項式はあの先ほど定義をしたような、ああいう形の、まあ、式なんですね。まあ、こういう一つの式を、まあ、多項式と表します。で、それに対して、その方程式はですね、その2つの式があって、で2つの式を 統合でえと結んだ関係を表します。ですので、2つの式を統合で結ぶということですから、例えば、fx と0という2つの式ですね。えー、と実は皆さん ギョッと思うかもしれませんが、このゼロというのも、まあ、式なんですね、数学の定義で言うと。そういう話をし始めると、じゃあ、式っていうのは一体何ものを含むんだという話に、多分疑問を持つ人もいるかもしれません。本来であれば、数学の授業の最初に、その、まあ、数学の扱い対象はこういうもんで、式とはこういうもんでっやてるやるのもいいのかもしれないですけども、とりあえずえ、今は、ゼロ、こういう数のですね、式と思って、 で、これを統合で結ぶんですね。で、えっ、ー、と、例えばこのある多項式 fx と0が等しいと、そういう関係を表したものを方程式と言います。ですので、多項式はこういう fx がただ1個並んでるのに対して、その方程式は fx と、まあ、右辺は別に0でなくても定数でもいいし、また別な gx という多項式でもいいんですけれども、 何か2つの式を統合で結んだ環境を表しているという、そういう違いがあるところに気をつけてください。えー、そ, それから と,、えー、と、これからですね、この先、そのあの方程式の根とかいうものを扱うんですけれども、その際に、えー、多項式 Fx の 0点という言葉をが出てくることがあります。0、えー、点というと多分皆さんちょっとなんかあまり嬉しくないようなことを想像するかも人もいるかもしれませんね。あのテストの0点と思い浮かべるとちょっと嫌な気もするかもしれませんが、えー、別にこの0点はそういう意味ではなくて多項式 fx の0点というのはどういうことを表すかというと まあ、方程式ですね。方程式 fx イコール0のコン。えー、まあ多分高校前ですと解と呼んでいたと思うんですが、えー、コン、えー、すなわちこの fx イコール0という関 係, 式 を, 関係を満たすような x の値ですね。えー、とそのことをあの多項式の0点と呼びます。ですのでまあ多項式の0点と呼ばれたら方程式のコンだと思えば いいですゴ定式 fx イコール0の本と思えばいいですですのでうーんとこの例点はその、まあ、fx イコール0を満たすような、えー、x の値とでまあ x の値というのは一個だけ、まあ、1個か何個かありますけれどもそれは 例えば、区間ではなくって、ある値を表しますから、そうするとグラフの上で考えれば、点に見えるわけですね。多分、この点と呼んでいるのはそういう意味もあるのではないかと思います。えー、それからと、コーン、もしくはこの解というのは、そのこの方程式を満たす、x の値ですね。 えー、といいう言葉の使い方をあのしておりますであの結構そのこの言葉の使い方が微妙に異なる部分もあの数学の中で出てきますので一応あの皆さんもこの0点とか根とかっていう時もしくは多項式と方程式をあの区別してあの、まあ、あの扱えるようにしてほしいと思います。 それからもう一つついでに言いますと、あのここにですね、方程式の前に、代数という言葉がついたことに気がついた人もいるかもしれません。代数方程式と呼ぶものですね。でこれは、えーと、方程式っていうのは、いろいろな式についてこう作ることができるんですけれども、代数方程式と呼ばれるものは、特にこの fx が多項式の場合、これを代数方程式と呼びます。 その代数方程式と呼んだら、その fx イコール0の fx は多項式だということを思い浮かべるようにしてください。えー、実はその方程式自身はそのえといろんな式を使って作れるわけですね。例えば三角関数だったり指数関数だったり対数関数だったり、いろんな式を使って方程式を作ることができます。ただし、代数方程式はそれらの中でその多項式を使って作る方程式です。 でえー、と実は、えー、とこういう話をです、ね、あの口をすっぱくしているのは、あの今日これからやる内容の中に、その代数方程式に限った話がちょこちょこ出てきますので、一応その時にあに皆さん誤解しないように、えー、確認をしておくためです。ので、えー、とよろしくお願いしますということですね、えーっと。一応ここまで質問ありますでしょうか。はい、じゃあ、一応注意、あ、はい、どうぞ。 はい。ときって、多えあ、えっ、ー、とですね、ゼロというのは、例えば FX、はい、fx イコール a0 のときですかあ、fx イコール a ロは、えっ、ー、と。うん。ああ、そうかそうか、そうですね。えっ、ー、と、そうですね。 えー、その場合はどうしようかな、うんと、そうするとゼロは多項式とみなすかいなかった話ですよね。どうですかね、ゼロは多項式とみなしますかねと、ちょっと柴田さんに確認を求めてしまいましたけれども、えー、っとそうですね、じゃあ、あの多分あの多分じゃなくて、あの普通はゼロも、あのまあ、 普通の数は多項式と見ますので、そうすると0も多項式 と,、えー、と見るわけですね。そうすると、これだと N が0のとき、不適切なので、えー、とじゃあ、N が正のとき、AN が0でないということをしておきましょう、はい。はい、ありがとうございます。 えっと、今の質問分かりましたか、えっと、もう一回繰り返しますと、えー、先ほど多項式の定義をしたときに、an はあの0ではありませんという条件をつけておきました。でえー、ところが、この n が0っていうことになりますと、この fx はある定数なわけですよね。fx は定数になるんだけど、この a0 が0でないということになると、えーと 0という数は多項式として扱えないことになるんですがそれでいいんでしょうかという質問でしたで答えとしましてはあとその数自身ですね A0 っていうそのスカラーもしくは数自身は、まあ、全て多項式とみなすので0、まあ、も多項式とみなしますとそうすることになりますとあのこの AN が0でないという条件だけではその N が0の時はあの不適格になりますので えー、n がゼロでないという条件は、n が正のときだけにつけましょうと、そういう話になって ま, す し, ました。ということで、よろしいでしょうか。はい、じゃあ、えー、と一応です、ね、多項式に関してはこのぐらいにして、今度、えー、セクション 4.2。 の固有、えー、多項式という話に進みます、えー、教科書では100ページ の, あの下から3行目から始まっています。で、えーと、教科書の100ページの下から始まって101ページ、102ページまではですね、いろいろ絵が描かれていますが、 えー、と一応、まとめますと、次の3つの事実が書かれていますので、まとめておきましょう。えー、とまず1つ目は、多項式も、行列の成分になり得ると。 えー、と多項式も行列の成分として扱うことができますという話ですね。で、えー、とまあ今までの話ですとあの行列 の, あの成分として扱ってきたのはあのスカラ ー,、えーすなわち数だけでしたけれども、えー、と実はその多項式も行列の成分として扱ってこういろいろなことをやってよいというのがまず一番目の、えー、と事実です。 ただしこうあの割り算とかが出てくると扱える場合と扱えない場合がありますから、まあ、少なくともうんと加減乗までですね足し算引き算乗算掛け算までは扱えますとですので掛、えー、け算の範囲まで扱えることですと例えばその行列式を計算するとかそういうことが可能だということですねはいで2番目 行列を係数に持つ多項式を扱うことができます。えっと、これも、まあ、あの、ちょっと今まではあまりなかったことかもしれませんけれども、えっとまあ、普通多項式、先ほどの多項式の定義ですと、その、 係数はスカラー、ーすなわち数として与えていましたが、例えばそうですね、まあ、x111 1とこういう行列があったとしましょうで。これをですね、その多項式のように扱う、行列を係数とする多項式のように扱いますと、まず、この x の項とそれから定数の項を考えるわけですね。で じゃあ、行列の成分の中で、あの、X が出てくる成分はどこかというと、この11成分だけですよね。そうすると、えっと、11成分を1にして、残りをこう、0にすることで、この X の項の係数を1000という行列として表すことができます。そして、定数項の方は、この行列の成分の中で、この定数を含む、定数の成分ですね。それと、 えー、と 1, 1成分以外の成分を、まあ、このように書きますと、これがその定数項にあたるの当たる行列になるということで、えー、と実はその、えー、と多項式を成分に持つ行列をですね、逆にその行列を係数に持つ多項式として表すこともできます。それで一対一たり来たすることができる と, ということで、えー、ここの変換はあのこれから線形代数の計算の中でも頻繁に用いますので、覚えておいてください。 でえー、と3番目は、まあえー、多項式の変数に、えー、多項式の変数に行列を代入することができます。 えー、とこれ実際の例は、教科書のうんとどかな103ページの例題 4.3 などにありますけれども、多項式の点数ですね。ですから、例えば、そうですね、多分皆さんやある程度やってきたかもしれません。 ハミルトン経理もしくはケーミン・ハミルトンの定理なんかですとその多項式に行列を代入したりすることもやってきたかもしれません。えー、っとですのでこれ、まあ、3x プラス5という多項式にあの、まあ、A という N 次正方行列を代入したりしますと こ, の、まあ、こういった形の 行列を考えることになりますで定数項に当たる分には、この単位行列が来るところに、をかけるというふう気をつけてください。まあ、このぐらいは多分大丈夫ですかね。はい。なんか質問ありますか<笑>じゃあ次行きましょう。 えー、とそれでは、教科書103ページの下の方にあります、セクション 4.2.1 のハミルトン敬礼の経理に入ります。で えー、とまずえと皆さんにえと説明しておくべきことはえと教科書104ページの定義 4.1 ですねえ定義 4.1 はうーんと 固、まあ、有多項式もしくは固有方程式というものの定義ですで えー、とこの固有多公式の定義なんですけれどもまずあの行列を用意します、えー、と行列は、まあ、A と置きますけれどもこれは N 次正方行列としましょう A が N 次正方行列のとき このファイ AX というものを定義するんですけれどもちなみにこの字ですねこの字はファイの大文字ですのでまだ知らないとか忘れたという人は確認しておいてくださいちなみにこのファイもギリシャ文字なんですけれども あのギリシャに行きますと普通にこういうアルファベットが使われてるんですねであのもう10年近く前になるんですけど僕もあの国際会議であのギリシャに行ったことがありましたでギリシャはここ何年か非常に厳しい経済危機にさらされていてなかなか皆さんに機会ないんではないかと思うんですけれども、えー、と2005年はちょうどあのアテネオリンピックが終わった頃でですね あのー、まあまだ行けたんですねで行きましたけども、あのー、その結構普通にこう数学で見るような文字がいっぱい街の中にあふれていておすごいなと思ったあの印象があります、まあ、あのもしまた機会がありましたらですねその時 の, あの写真なども皆さんにお見せする機会があるかもしれません ということで、えっと、まず、これ、ファイの大文字です。で、ファイ AX というのを、えっ、ー、と、EN は単位行列ですね。N 字単位行列を X, X は変数、X 倍したものから、A を引いた行列の行列式として定義します。でこれ、成分ごとにもう少し詳しく表しますと、 まあ x-a の11、x-a の22とえ、対角成分は x-a の対角成分ですね。それから、対角成分以外は、えっと、マイナス、例えば a の12からマイナス a の 1n か。こんなふうに、その、マイナス a の各成分になります。 で、えー、とこの行列式を計算しますと、その、まあ、X のまあ1の多項式が対角成分にあって、それから、それ以外の成分は定数ですから、この行列式っていうのは結局その、この成分の積ですので、多項式になるわけですね。ですのでこれ、この πAX というのを、 A の固有うう多項式、もしくは特性多項式と呼びまして、ついでに先ほどその多項式と方程式は異なりますという話をしましたので、 方程式、ファイイクスイコール0を A のこういう方程式、もしくは特性方程式と呼びます。 と、えー、ということで固有多項式と呼ぶときと固有方程式と呼ぶき、その式と方程式っていうのはこう違いが分かるようにあのしておいてほしいと思います。 ここまで。定義はよろしいですか。え<笑>、で、次に出てきますのが、多分皆さん、あの、馴染み深いと思うんですが。 えー、とハミルトン・ケ理リーの定理というもので多分高校ですとケイリー・ハミルトンの定理っていいますよねでしかも多分どこで導入されるのか僕もよく知りませんがあの CH という略記号を多分皆さん使うんですよね使ってない人もいるかもしれません使ったことない人もいるかもしれませんがあのあの高校生もしくはその受験生が各 あの答案を見ますとその CH 定義よりとかっていうあの書き方をされてる場合がよくあると聞きますえところがその一応今、ね、まで使った大学の教科書を何冊か見ると全部名前が簡単に書かれていましてあのハミルトン経理の定義となっておりますがちょっとその辺の経緯は僕はまだよく調べていませんので、まあ、もし誰か知ってる人がいたら教えてください で定理 4.1 ですね、えーと。教科書ですと、106ページの上の方にあります。で、えーと、皆さんが高校で習ったケイリー・ハミルトンの定理は、 その2次の行列、正方行列に関する性質だったと思いますけれども、えー、と実はこのハミルトン定理の定 理, 理, 理というのは、の一般の N 次の行列に関して成り立つ性質を表したものです。ですので、まあ、A をその N 次正方行列としまして、それから、まあ、ファイ AX を 先ほど定義しました A の固有多項式とします。で、このとき、実はこの A の固有多項式の変数 x に A を代入した行列ですね、この結果は行列なんですが、これが実は0行列になるというのが、この一般の場合のハミルトン経緯の定義です。ですので、 えー、とこのことから戻って考えるとその皆さんが高校の時にやった経理ハミードの定理で二次の正方行列 A が与えられた時にそのこれこれ の, あの何でしょう行列に関する多項式がゼロになるといったその多項式というのは実は二次の正方行列のータうう多項式だったというわけです。 ですので、す、ま、の、あ、一般の N 次の場合 N 次正方行列の場合にはその A の固有多項式の変数 X に A を代入したものがあのゼロ行列になるというのがあの一般のハミルトン・アリの定理です。で、えー、とまあ証明はあのー ちょっと時間の都合でこの授業では省略しますけれども、教科書の108ページの方にあります。で、えっ、ー、と、僕がですね、これまで使った何冊かの教科書と比べていますと、あのこ の, あの筑波版の教科書のハミル ト, トン定理 の, あの定理の証明はちょっと興味深い点がありまして、と言いますのは、他の教科書によく出てくる証明というのは、だいあのこれから 説明します固有値や固有ベクトルのことを一とり学んでから証明するのでそうすると固有値や固有ベクトルに関する性質をある程度使わないとあの理解できないような書き方になってるんですけれどもあの面白いことに、えー、このつくばの先生がって方が作ったこの教科書のハミルトン・経理の定理の証明はあの固有値固有ベクトルのことを何も知らなくてもあの理解できるような証明が書かれていますので、まあ、興味のある人は後で あの見てみてください。一応あの僕のあの講義ノートにもあの若干解説をあの補足して書いてあります、はい。ここまでいいですか？ それでは、この4章、四章の中で比較的重要な概念であります、この固有値、それから固有ベクトルについて説明しておきましょう。この辺ですね、ちょっと教科書で言いますと、 教科書109ページから下半分からやりますけれどもあの教科書の記述とは若干説明の順番が前後するかもしれませんので前 後, していると前後していますのでちょっと注意して聞いてください、えー、とまず最初に固有値の定義から書きます 定義 4.2 ですね、教科書ですと。え定義 4.2 の固有値の定義ですが、えー、A を、えー、と N 字正方行列とします。で、この時、えー、ときに、A の、えー、ここから先がちょっと二通りの言い方があるんですが、固、え、有、ー、方程式。 ファイ AX イコール0のコンもしくは同じ意味の言葉で、これを固有タ公式で表しますと、固、ま、有、あ、タ公式、ファイ AX の0点。 えー、とどちらも同じ意味ですのでどちらを使っても構わないですけれどもこれを行列 A の固有値と呼びます。 でえー、と一応ですね、ちょっとあの教科書の記述にコメントしたいと思うんですけれども、あの教科書の記述では、あの行列 A の固有多項式の根というふうに書いておりまして、でえー、ところがその、先ほど僕が説明しましたように、固有多項式の場合には、これは霊剣と呼ぶべきでありまして、もしくは根という言葉を使うのであれば、固有方程式の根と。 いう呼び方をすべきでありまして、ちょっとあのこの教科書の記述の仕方はあの個人的にはあまり適切でない部分があると思います。まああの僕個人の意見なんですけれども、一応あの今といえば方程式っていう対応があの多分数学で一般的だと思いますので、あのちょっとそれに注意して言葉を使ってほしいと思います。えさてで。 じゃあ一体この固有値っていうのがどういう意味を持つのかというのはあの、まあ、ちょっとこの章だけでは語り尽くせませんで実際この教科書でもあのもっと後の方ですね皆さんがうんと秋学期に勉強する線形大数の方でこの固有値についてあのいろいろ詳しい、えー、と性質を学びますけれども、まあ、とりあえずその、えーとまあ、固有値のことをですね知ろうと思ったときに まあ、あの数学者の立場でその素朴な疑問として持つのは例えばその固有値 A という行列が与えられたらその A は何個の固有値を持つのかっていうのがこう疑問として湧くわけですね。で、えー、と A は今 N 字の行列としてますけれどもじゃあそういうあの A の行列 の, あの次元とこう次数とこう固有値の個数というのは関係があるのかとかまずはそういうところからこう素朴な疑問が。 わくわけですですのでまずはそのその行列 A は何個の固有値を持つかということについてちょっと説明したいと思います。で えー、とりあえずその A は何個の固有値をあの持つでしょうかという話なんですけれどもうーんと、えー、実はその固有値の定義をもう一回振り返ってみますと固有値の定義はその固有多項式の0点もしくは固有方程式の根なんですねでこの A の固有方程式の定義から、えーと まあ、ちょっとこの授業では詳しく説明しませんでしたけれども、の A の行列 の, あの時数が N 字の場合には、この A の固有方程式っていうのは N 字の方程式になるということがわかります。そうしますと、この固有方程式の定義から、その A が何個の固有値をああ固有、固有値の定義からですね、固有値の定義から A が何個の固有値を持つかっていう問題はですね、実はその A の固有方程式は、 N 字の方程式ですからそうすると N 字の代数方程式 N 字の代数方程式は何個の根を持つかとそういう 今度はその大数学のこの問題に置き換えて考える必要が出てくるということがわかります。でこの辺がその数学でですねいろいろな異なる分野がこう結びついているというかあの関わり合っている、まあ、その一つの例だと思うんですけれども、まあ、線形代数でまあ固有値というものを定義したときに実はそれはあの A の固有方程式の根だよと。じゃあ固有値が何個あるのかっていったら じゃあそれはこういう方程式は何 個, 個を持つの段階で、えーと、実はその大数のの問題を考えなければなくなるというわけです。大体いいですか。で、えー、とこの大数方程式が何個の項を持つかというのは、あの実はこの人類 の, あの数学史におけるあの偉大な問題の一つでありまして、昔からですねあの、多くの人が挑戦してきました。で、えー、とそれは多分皆さんですね、あの 皆さんがこの小学校からですねその方程式というのを学んできた、もちろん意識はしないかもしれませんけれども、多分、メイさんは少くくくなくとも方程式について学んだことになっているんですね。例えばえ、直線の式なんかをやった中で、一次方程式の根は1個だということを学んだと思いますし、それから二次方程式 の, その解の公式というのは多分皆さん覚えていると思いますけれども、その中で二次方程式は2個の項を持つという話も。 学学びます学ぶと思いますで、高校になります と, うんと、因数定理なんかを使って、その3次以上 の, あの方程式の根を求めたりということもやってきたと思うんですが、そうすると、じゃあ一般の N 字の代数方程式は一体何個の根を持つのかっていうのは、えー、と実は昔昔の人たちからの謎でもありまして、でいろいろな人があのこの問題にチャレンジしてきました。で、あるところではその、例えば二次方程式の 解の公式はすぐ出たけどもじゃあ3次方程式の解の公式はあるのか4次方程式の解の公式はあるのか4次方程式までできたんですよねで5次方程式の解まで解の公式があるのかっていう問題にチャレンジしたら誰もできなかったわけですで、えー、とそういった中でいろんな人が努力した結果結局その5次方程式方程式の実数が5次以上になるとその一般にどの場合にも当てはまるような解の公式は存在しないということが証明 されましたで、えー、そうします と, うんとじゃあ解の公式がないんだったら解がないかとそういうわけでもなくて解はあるんだけども見えないっていうんですかこ う, こ, うこういう式で表すことができないという状況が、まあ、そういうわけではあるんですね。で、えー、そういった中でその、まあ、やっぱりたくさんの人たちが努力をしまして、えー、最終的にあの分かったのが 大数学の基本定理と呼ばれる定理ですこれが定理の 4.2 にあります 大数学の基本定理をえと一応書きますと、一応教科書のとりに書きますと、fx イコール、えっと、a の xn 上プラス、点点てんてきて、a1 プラス a の0と。で、えっと、この場合は、まあ、n は、 えー、正ですね。実数は正として、の A の N は0でないとします。でそれから、この各係数はですね、えー、と複素数の範囲で考えます。あもちろん、複素数の範囲で考えるということは、あの整数でもいいし、有理数でもいいし、実数でもいいということですね。まあ、複素数までの範囲で考えると。そうすると、この時、まあ、方程式、 fx イコールゼロはえ少なくとも一つの複数数の項を持つ と, というのがえと大数学の 基本定理として発見された性質でありましてまあちょっと少なくとも1つのというのが何か歯切れが悪いなと思う人もいるかもしれませんけれどもこれにはちゃんと K というのもありましてこの少なくとも1つの項を持つという結果を用いるとこの上の方程式ですねこの方程式。 fx イコールゼロは、えー、重根も込めてえー、っと N 個のちょうど N 個ですね N 個の F とトの項を持つと。 ということが、まあ、分かります。ですので、まあ、N 字の代数方程式はちょうど N 個の根を持つと。複、えー、数までの範囲にすればですね、N 個の根を持つと。というのが、代、えー、数学の<笑>、えー、基本定理です。で えー、とここでですね、その、重根も込ットという言葉をちょっと説明しますと、これは、うんと例えば、二重根があったとしましょうね。えー、と例えば、x イコール1という根が2個あったとしたらば、二重根を2個と数えるという意味です。まあ、だから、どうしようかな。えっ、ー、と、まあ、例えば、えっ、ー、と、例えば、二重根ですね。 N10 根まあ、2個と数えると。だから最大では N 字 の, あの大律方程式で N 字の根が1種類存在するっていう場合もありえるわけですがその時にはその N 字を全部ばら し, したというか N 個の根として数えることによって えー、N 字の大相方程式は必ず N 個の項を持つというふうに言います<笑>、えー。ここまでいいでしょうか。ですので、えー、結果として何が言えたかというと、 えー、A が N 字の正方行列ならば、その、A の固有値の個数を考えていますね。A の固有値は複、まあ、素数の範囲まで含めれば、ちょうど N 個の固有値が存在するということが、まあ、言えるというわけですね。まずそこを押さえておきましょう。 さてえじゃあなんでそんな固有値 を, を考える必要があるのかっていうことなんですけれどもまあこれにはちょっとした訳があるという話をこれからしましてで固有ベクトルという あのベクトルの定義をしたいと思います。さて、まあ、別に皆さん、さては映さなくてもいいですけれども、えっ、ー、と、まあ、α を、その先ほどの行列ですね、N 字定用行列 A の固有値としましょう。 固有値とします と, えと固有値っていうことは先ほど言った固有値の定義から固有値というのはその固有方程式の根ですのでこの φAX の X に α を代入すればあの0になるわけですねで φA の α というのはその定義からどういう式だったかというと こうですね。この、ここ、x だったのが、えっ、ー、と、こういう多項式の定義でしたから、ここに α を代入すると。で、この α 倍の en-a という行列の行列式が、まあ、0になるわけですね。で、えっ、ー、と、この行列式が0になるということは、えっ、ー、と、この行列の -1 倍の行列式も、まあ、0になります。えー、ですので、これひっくり返すわけですね。A アルファー倍の EN の行列式もゼロになると。で、えー、そこでですね、何が言えるかと言いますと、えー、このある行列の行列式がゼロでないことの必要十分条件として、えー、以前出てきた定理に、えっ、ー、と、 これがそ の, ゼロでこの行列式がゼロでないことと、この行列が正則であるということが同値だという定義があります、定質が習いました。ですので、逆に言うと、この行列式がゼロになるということは、この行列は正則ではないということが言えます。そうすると、行列 A マイナスアルファ倍の EN は正則ではないと。 でえー、と一体どこに書かれていったかなということを忘れた人のためにえちょっと解説しますとこれ実は定理の 3.16 というのがありましたえと定理の 3.16 は教科書ですと83ページですねえーと A が正則であることと A の行列式がゼロで等しくないことは同値であるということで、まずこれが言えると。で、このことから何が言えるかというと、行列が正則でないということから、この辺からですね、数学がこう一つ一つのこう理論に 小さな定義を追み重ねであるということをこう実感することになるかと思うんですけれども実はこの行列のランクえとまあランクの定義を忘れた人は期末試験の前に一度ぜひ振り返っていただけた い, いんですがこのランクが n より小さいということが言えますでそれはどこから言えたかというとこれはさらに遡って えー、と教科書の第2章なんですけれども、K の 2.12 という、教科書でどこでしょうね、52ページですので、まあ、ここまで遡れば、これば、我々のずいぶん遠くまで来たな と, と思うわけですが、うんとまあ、こういう説がなさらと。 このランクの性質から今度はあの連立一致方程式にのぼります。そうしますとまあこういうですね、A-αEA の, の, の係数行列に持つような連立一致方程式を考えます。しかもこの場合は えーと右辺がゼロですね。右辺がゼロですから正直な連立位置方程式ですね。この正直連立位置方程式が自明でない解非自明な解ですね。 えー、と非自明な回体をですからこの V, v が0、まあ、でなくてこういう、あのー、関係性を満たすそういう V が存在すると。で、えー、とじゃあここは一体どこで成り立っていたのかなと言いますと、あのー、これはちょっと皆さん復習のいい機会だと思いますんであので各自。 確認後で確認してみてください。で、僕の講義ノートには答えが載ってますんで、一応はちょっとあの各自調べてからですねあの、僕の講義ノートをこっそりチェックしてもらえればと思います。で、えー、っと、ということでですね、その、この α が A の固有値ということから、ここまでこういうあの特別な 回ですね。v というベクトルが存在するということがわかりまして、で、この式を展開しますと、まあ、av イコール、えっ、ー、と、αenv。で、en は単位行列ですから、あの書かなくてもよくァて、α×v というふうになります。で、そうしますと、 この、まあ、2つを見るとですね、そのまあ、ベクトルにその行列をかけたものが、えー、これは左の方ですね、左の方はベクトルに行列をかけたもの。それが右の方では実はベクトルの、同じベクトルの定数倍に等しいということを言っているんですね。 これはもちろんその2意の勝手なベクトルでは成り立つはずがなくってこれはその固有値 α と関係のあるなんか特別なベクトルなわけですねしかもこれあの固有値 α があってこそこういうベクトルが存在するということなのでこの v というのはどうやらその v は 固有値アルファに、えーふまあ、言ってみれば付随するというでも言える、まあ、ある意味特別なベクトルじゃないか と, というふうに見ることができるわけです。 で実はこのベクトル V のことを固有ベクトルと言います。というところで、えー、ちょうどチャイムが鳴りましたので、えー、今日はその固有ベクトルというのが実はありますというところまでやったことにしましてで次回はその固有ベクトルの定義を書きましてそれからあと この第4章でもう一つ扱う、そのクラメルの公式を扱います。一応その2つを思って、今の段階での第4章の説明を終わりにして、第5章に進みたいと思います。というわけで、ここまで何か質問ありますでしょうか。えっ、ー、と、今日の演習の授業は、多分、第3章までの範囲であのやられると思いますので、またぜひ頑張って問題に取り組んでください。今日はこれで終わりにいたします。お疲れ様でした。